ゆり皆さんこんにちはイェイ最近さあの日本だけじゃなくてもう外国人もやっぱり家にいなくちゃいけないからもともとあんまりアニメは興味ない方がその新しいジェネレーションがねやっぱりネットフリックスの陰でいろんなアニメが人気になったりとかちょっと今回ちょっと新しいアニメを紹介したいと思います。 一番最初はね、まあ、今年は特に盛り上がってたのお話はね、1つんですよ。私もコスプレ、コミケでコスプレもしたし、もう大好きな作品だから、まあね、すぐ分かると思うんですけど、ヴァイオレット・エヴァー・ガーデン、ヴァイレット・エヴァー・ガーデンです、イェーイうわー、それはね、ほんと感動した。いや、マジで感動した。最近イタリア語語、英、まあ の, の 何語でもあのー、あれ<笑>何語でもあのー、翻訳されたらしくてほんといい作品だったからやっぱりすっごくいろんなイメージとか動画作ったりとかアート作ったりとかまあなんて言うとヴァレットエーバーガーデンはすごく分かりやすいってなったデザインだったんですねまああとまあ、すごく悲しい、めっちゃ悲しい話なんですけどキオのあのー 前の夏 の, あのアクシデントがあった時からやっぱりそれはすっごく外国にニュースになってて逆にその「そヴァイオレット・エヴァー・ガーデン」とかあのキヨアニのアニメを見たいの方ものすごく増えたんですよ、まあ、めっちゃ悲しいのきっかけだったんですけど逆にそのアニメ見てからキヨアニをサポートとか応援しましょうとかすっごくあの外国で。 多分逆にこの作品知らない人はもういないと思うからすごく感動しました本当に昔のアニメなのにまた人気が出たでネットフリックスにもあげたんですよそれは「Bleach」ですそうなんでキュニがみんな「Bleach」が好きになったのえちょっと分かえ古くないとか思うなんかすごくティネーイジャーから「えブリーチ知ってるゆり子みたいは?」っておいわ お, おい私の時代だよそのアニメ だからえ、なんでこんなに人気になったなんだろうかなって、ネットフリックスからニュースになって、そういうあの新しいシーズンが出ますよとか。で、そのネットフリックスはもう1回アップした1、1シーズンから5シーズンまでアップしてて、新しいジェネレーションもブリッジ好きになってたんですね。8番目は、ワンパンチマン。やっぱり 一番最初と同じぐらいになるんですけど、これもネットフリックスのおかげでまた人気になって、イタリア語の<笑>、えー、え、翻訳したりとか、イタリア語の声優さんに選んだりとか、やっぱりイタリア語になってから逆にもっと人気になった。なぜというと、スーパー、普通のスーパーヒーローってさ、めっちゃかっこいいが、僕がスーパーヒーローですっいな感じで、う ー, う ー, じーん、ちゃあとか、ビームとかしてるじゃん。でも、なんだろう、最 日本人っぽいものすげえ日本人っぽい日 本, 時代は日本人だから熱日本人っぽいそれは逆に好きんですよやっぱりそのオーバーレアクションじゃなくて自然なリアクションうんそうなんだん今戦うべきとあんないとかほんとあっほそうだねって思っててでやっぱり 外, なんか外国にもその日本のカルチャーとか日本のポップカルチャーは最近は前よりもすごく人気になっててやっぱり 本本当の日本人の日人顔見たたい人がすすごく増えた気がするだからその、まあ、ネガティブとかポジティブは関係ずにやっぱりいろんなところを見たいと思ってますアグレスコイエーイアグレスコイエーイなんかすごく私も好きんですよセクハラとかパワハラまでのその可いいハーキッティみたいなキャラクターなのにそういう真面目な話してるのは面白い。 で外国はそういうに関してはすごく真面目な感じするからアグレツコからそういうことを並べてあこんなもんですねってなんか勉強になるんですよあとは日 本, なんか日本の会社に働きたい女の子とかにもやっぱりそれも勉強になると思うあとみんな誰でもアグレツコだよほんとみんな誰でもアグレツコ まっすぐ言える人はすごく少ないしやっぱり言えないとこものすごく多いから怒りたい時にやっぱりデスメタルですよね完全にそれがものすごく好きでやっぱり面白いそのオリジナリティがあるから面白いでほんと日本に本好きな方はやっぱりポジティブとネガティブを両方見たい方が多いと思うからすごい「グレッツコはねネットプレックスで爆破しました えっと、今出てる作品じゃなくて昔の 作, 作品でも人気になってるそれは Goss in the Shell 昨年、えー、2045年新しいアニメだっててアニメーションは 3D なんですけどあのねここはもうニューズんですよデザインみんな知ってる有名な外国の有名なイラストレーターイリアクズノボツここはあれちゃんニューかなイリア イリアさん<笑>ごめんなさいロシア人じゃないから全然その名前言えないちょっと今回なんか次にプロ色図を呼ぼうかな<笑>でイリアさんはねものすごくちょっと面白い話っては初めてコミケに行った時に CD を出したじゃん「ゆりゆり革命アイドルの時代」その時イリアさんもいましたんですようわーすごくないもうコミケからもう完全に の正解に入ってるのはやっぱり外国人の中でもう誰でもの夢ですよでも日本人の中にもそうんですけど多分外国人はそこまでなれるのかってすっごく大変さがものすごくあると思うビーザとか言葉とか、まあ、文化とかはねいろいろあると思うなのにこのイアさんが届いただからそれまずはそれはすっごく外国盛り上がってたなんかすげえ爆破になってたえっ そうえー、ちょっとゲームデザイナー外国人やっぱりそこはね安心してる人と逆に喜んでる人はいる両方外国人でも草ぎさんが超大好きいつかコスプレやりたい私の夢なのでぜひお部屋の方に応援してくださいそっちはいつか届くようにしたいなって思う Your l i n g April これはねまあ私も見たんですけどすっごく悲しい なんだよ甘い愛っての物語ですよねあのこのアニメ人気になった理由はまあそもそもストーリーだからんですねなんだろう多分特にエディティングエンディングはみんなびっくりさせてなんだろうトラウマにねトラウマになって逆にみんなワードになったなんかとにかくこれを見てえなんだいやとにかくコールを見てえなん そういういドラマのアニメカテゴリーの中は一番になってるんですよ Netflix 外国 の, の Netflix の方はだからすごくなんだろうあとちょっと日本っぽくに見えるんですねなんか学校とかまあいろんな話はねそのピアニスト完璧なピアニストになるまでとかはその日本の厳しさとかは感じる気がするすっごくジョジョジョジョジョジョ なんかジジは、ジョージョはね、あのね、若い人たちに、実はどうやって人気になったのは、私はね私、私の感情なんですけど、TikTok から気がしてました。 やっぱりアニメの特にアメリカンはねいろんなネイタージョージョのネイトを作ってて「なんだろうお前もう死ぬだ」とか「ダダ」のなんだっけ「ドドドドド ド, ド」とかの絵文字とかあとは「ポーズ」とかは誰でも知ってるとかなんかスタンドスタンドって何やっぱりジョージョですよねでジョージョは特にまあヨーロッパとかイタリアの話するとやっぱり豪文その弁当あおれに出てからすごく人気になった やっぱり自分の国だからもっと見たくなるし逆にそれの陰で日本人の観光地の人がすごく増えてあのー、イタリアにもねジョージョのコスプレしに行ったりとかなんかそれはねやっぱりイタリア人喜ぶんですよそれははい誰がてるキルラキルそう まあ多分グルーガンからキルがガキルになったと思うんですね。両方はもう一回人気になって、ネットフリックスで。でも特にキルーガキルはね、ちょっとセクシーシーンが多くないじゃん。だからいろんな国はチェンスレってしてる気がするから、まあ世界中って言えないけど、まあそもそも外国に人気アニメだと思うんですよね。うん、でもやっぱりアニメーション、キルがガキルのアニメーションはすごくディナ、ディナイミックディナミック なアニメーションだからすごく人気になったと思うしで、ガンニ・デイアというのをオープニングしてたのグループはね外国はね結構人気気がするからそれもの陰でやっぱりみんなっていうか私はメリアさんの CD はね2枚がもらってて昔から知ってるんですよ踊ってみたの世界。そうだからそもそもね似たとかつなんか繋がりやすいアニメ。 じゃななかかったかなと思いますドロヘドロドロヘドロドロドロヘド ロ, ヘドロなんか全然<笑>それはねでもこのアニメはやっぱりイタリアではなくて多分アメリカだと思うんですよネットフリックスにもう一回盛り上がりましたリスターズですよ最近はものすごく人気になってるんですけど、まあ、これはちょっと置いてリスターめっちゃいいんですよめっちゃ面白いやっぱり動物動物なんですけどめっちゃ人間 感情はは確かかにこれれ一番2番目かもしれない外国イタリアでもアメリカでもすごい大人気になってたのアニメは多分ビスタースだったね確かにそれはごめんなさい忘れそうだったんですよデスノートもう一回人気になってるんですねそうでそれは若い人たちもデスノート好きって言ったりとかしててちょっと待って私デスノート見た時に12歳だからお前はどうやって見たのって思ったら ネットフリックスかさすがだよねデモンストレイヤーズ鬼滅の刃さあ来たなんで私もね一番最初はなんでこんなに人気になったのはちょっと正直分かってないんですけど多分今日本に住んでるからそういう侍そういうなんだよ昔の話とか鬼の話は、ま わけではないけど、るからうーんって思ってでも確かに一番最初に日本に好きになってたのきっかけは犬やっしゃだったからねだからまあ、簡単で言うと新しい犬やっしゃみたいの言い方もあるし失礼かもしれないけど多分新しいジェネレーションだとそれほんとそれそういう方に昔の日本服、く日本の話はすっごく 大事に盛り上がっててで何だろうまあ、アニメーションものすごく綺麗だね確かに私もそうい言うんですよなんか初めて「鬼滅の刃」見た時にそういう日本っぽい和風みたいなアニメーションとか色とかものすごく好きで私はね結構「鬼滅の刃」はストーリー自体はちょっと別にって思うんだけどキャラタとものすごくいいと思いますね私の好きな キャラクターね、わかりやすいと思うんですけど、イノスケさんです。<笑>まあね、頭薄いし、めっちゃ好き。でもやっぱり、イノスケとか、ジェニンツとか、まあ単チでもね、なんか他の少年に違って、ちょっと特殊なポイントがある気がする。この、イーサの強固がものすごくいい。なんかすげえ、気持ちが、ごめんなさい。すっごく気持ちが入ってくるんじゃないもう誰でも知ってる。強く、 なれるこの信じてとか。はいということでこれは新しい2020年アニメラ ン, ン, アニメランキングでしたイェーイ<笑>で聞いてた通り昔のアニメと、まあ、結構最近のアニメはちょっと今勝ってるんですよ。まあ、ずっとと家にい る, ととはいるとさ で、ネットフリックスはなんか昔のアニメもう一回アップロードしたら新しいジェネレーションってさなんか興味持つじゃん。だからなんかそう今なんかちょっとミックスな感じするすごく。ですれが面白くてだんだんにアニメはどんな形になるなんだろうねちょっと楽しみです。 はい。皆さんはどうと思いましたかびっくりしましたか他 の, のアニメとか、人気、これは人気は聞いたことあるんですかとか、あれば、ぜひコメントしてください。まあ、やっぱりね、アメリカ、ヨーロッパ、アジアはね、全部、それそれはちょっと違うから、そのランキングもね、やっぱり私の知り合いとかネットとかちょっと調べて、あの、まとめたんと思う、あの、まとめましたなんですけど、間違ったら申し訳ないです。<笑>まあ、多分、まあ、これだなって思います。 はいということであとはいいねしてもらってこの動画をシェアしてもらってあとチャンネル登録をしてくださいはいまた次の動画へ会いましょうチャオーバイバーイ